i o t g o i d i t h y o u r they d o h e n t t h h o n e 意外なの ですね、今日はです、ねえー、っと1ヶ月に1度、基本的に言うとダイエット、まあ、目標の方を決めてそれで成功できなかった場合に関しては、まあ、トレーニングのパニッシュメントという形でハードトレーニングの方をやってもらって今日は一ットのね、このハードトレーニングをやってもらって主なメニューはあのぐるぐる、ね、回るので動画の方を見てもらったら早いのかもしれないんですけども、まあ、スクワットですよね、メインが。まあ大体まあ、多分今日やったのでも 160回は軽くやってると思うんですけど、まあ、それからもう胸の長寿のチェストプレスも100回くらい、それからラットプルダウンも100回、レッグカールも100回、全部100回、100回いで、100回で大体全部足せて1000回弱くらいですんで、ね、やるとか、というのが今日のメニューでした。はい、よく頑張りましたね。 そうだね、トレーニング前に関しては1時間くらい前にできれば、まあ、タンパク質を取ってもらった方がいいよねな正直なことを言うと数量は本当に肉だったら 100g 程度で十分だと思いますかプロテインかっていうねからもしもその前に欲しいんだったら、まあ、プラス EAA だとかそういったアミノ酸をまあ取っていてもらっても構わないし体力的に自信がなけたりとかダイエット中だったらまあカーボンまあ大体 2030g くらいあればいいと思いますおにぎりだったらまあ1個あると十分でしょうの僕の目標は 目標の体重は、えー、っと今朝がった体重に対しての 0.95 ちょっと円卓で出さないからわからないんだけれども今日は何キロだったろう 68.8 だから69として69だから大体 3.5 くらい体重の方はまあ落としてもらうていう、ね、65.5、うん、目標数字ですねこれがなかったら、うん、いかなかったら今日のパニッシュメーター、ままあ、はまたはい次は今度はスパルタンかなスパルタンはこのレベルじゃないからねスパルタンはもう、うん うんまあ、確実に仕上がってしまうというのはスパルタン、今までやったのはまあ、ね、ソフト、ミディアム、今回ハードがあって、最終段階のスパルタン、前期になったらスパルタン経験してもいいと思うけどね、スパルタンはもう X しか出ないんだけど、わ<笑><笑><笑><笑>かりました、はい、動画的には行きたいけど、行きたくないと思いします。はいお疲れ様でした、はい